演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらこちらビクトン放射加減のコロコロ果実のフルーツティーコロコロバナナのミルクティーを飲みたいと思いますバナナだけ別格ってことなんですかねこんなふうに見るわけにミルクティーもバナナも大好きなんでこっちか楽しみですねもちろんこっちも気になりますけどねそれでは チャンネル登録よろしくお願いしますまずはこちらのフループというのを飲みますちょっと甘酸っぱそうな香りがしてきましたでは飲んでみます こちらのプリンティーの方はさまざまな果物の甘酸っぱさが入っているんですがさまざま入りすぎてどの味がどのうちょっか分からなくなっている部分があったので残念ですねもうちょっと1つにしこった方がよかったかもしれません複雑すぎて迷路で入って出られなくなったそんな感じですねただすっきりはできましたので紅茶が好きな方にはおすすめですというわけでこちらのーテイストもついクティーは 本当にミルクティーのまったりとした甘さとバナナの食感甘さが別によりマッチしていましたバナナが紅茶に溶けているのかと思ったがそういうわけではなくしっかりそれぞれのお互いに主張し合ってでいたお名前高め合ってそんな感じでしたねミルクティーが好きな方バナナが好きな方はぜひおすすめしたい商品なのでこちらのペースとさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエ